GitHub パッケージズによるツール開発公開っていう内容で、まず Git、GitHub っていうのは何かっていうと、ローカルマシーンがあって、その中で Git コマンドっていうものを使うと、コードの変更を追跡していけるっていう仕組みがあって、そういうものもあるポジトリーっていうんですが、 え、ローカルマシンで作ったレポジトリはローカルレポジトリというものになります。で、えっと変更のこの履歴をどんどんその登録していくんですけど、まあ、コミットって言うんですけど、で、あと、なんか内容が分岐した、し, した場合は、まあなんか Git ブランチとかいうコマンドを使うと、えっと、まあなんか A プランと B プランみたいな感じで、えっと、二つの 異なる内容のもので、そのものの開発を進めて、えっ、ー、と、まあ、どっちかいい方を採用するとか、えっ、ー、と、両方の内容をマージするとか、そういったことができるようになります。で、そのレポジトリを他の人でも、えー、と見えるようにするっていうのが、えー、GitHub で、まあ、<笑>そういうリモートサーバーに置かれたそのレポジトリのことをリモートレポジトリと、 いますでえ、GitHub にその変更履歴を転送するときは g i t プッシュっていうコマンドを使いますし、逆にそのリモートの内容を廊下で落としてくるときは、えー、プルだったり、ラン n だったり、ペッチだったり、そういったものを使うと取ってくることができます。で、Docker、DockerHub っていうものもあるんですけど、Docker っていうのは、まあ、えっ、ー、と、仮想環境ですね。 コンテナっていうものの中に OS とかミドルウェアとか自分が書いたコードとかを格納してリモートサーバー、DockerHub というところにその Docker イメージを登録しておくと他の人がそのイメージを自由に取得することができるのでコードだけを公開するっていう話と比べてその動く環境を丸ごとユーザーに提供できるっていうのがあるのでよりその データ解析の再現性を向上させることができるものになります。で、えっ、ー、と、まあ、Git っていうのはだからコードを公開するようなもので、Docker っ, っていうのはその動く環境を提供するものなので、えっ、ー、と、まあ、その両方を一緒に使えると嬉しいわけですね。あの、自分がなんかツールだったり、データベースだったりを作ったときに、その、 それをどうやって作ったのかっていうコードは、えー、と公開されるべきだし、でもコードだけあってもそれが動くかは分からないので、そのコードが実際に動く環境を提供するっていう意味で、コンテナーも欲しいっていうの で, で、これら2つをなんか兼ね備えたものがあるとすごく嬉しいんですけど、そうい う, う, いうやり方が実際あるのかっていうのを調べたっていうのが今回の話になっ えっ、ー、と、で、4パターンぐらい使ったんですけど、順に説明していくと、一つ目のやり方は、ドッカーファイル内で GitHub 上のコードを参照するっていうやり方で、え、リモート環境でドッカーイメージを作るときに、ドッカーファイルっていうものを書くんですけど、こういうドッカーファイルが置かれたディレクトリーで、ドッカービルドっていうコマンドを実行すると、 このレシピ通りに作った環境が出来上がるんですけど、この Docker ファイルの中で、この Add タグっていうのがあるんですけど、ここに自分が作ったツールの URL を書くと、そのコンテナの中にこのファイルがインストールあることをダウンロードされます。 で、ただし、その、なんて言うんですかね。えっと、なんかしらのバージョンを指定してダウンロードしたりっていうのがあるので、えー、GitHub ではタグとかリリースっていう機能があるので、それを使って、えー、例えばバージョン 1.0 っていう名前を付けて、えー、バージョンを付けた、えー、リポジトリをそのコンテナの中にダウンロードするっていうのが大事だと思います。で、この、ここでアットしたら、 うん、このコンテナの中にこのバージョン 1.0 t a ゼ g z っていうファイルがあるので、それを回答しておいて、えー、すぐに使えるようにしておくっていうふうにすると親切、えー、だと思います。ただしまあ、えっ、ー、と、このやり方のあまりなんかイマイチなところは、その、なんていうか、こ、ここの中で完結してないというか、どッかを実行する 環境があって、ドッカーファイルがどっかにあって、で、その中で参照しているコードもまあ GitHub のどっかにあって、みたいな感じで。えっと、結構その関係するものが散り散りになっているという意味で、えっと、そういうところはまあいまいちかなっていうふうに思います。で、もう一つは DockerHub の自動ビルド機能っていうのがあって、これはあの、有料プランじゃないと使えない機能なんですけど、この DockerHub のビルドっていう ところをクリックして、えー、と使える人はうこういう画面を見ることができるんですけど、まあ、このページで、えー、GitHub 上に置かれたこの Docker ファイルが、えー、変更が入ったら、えー、Docker ハブでもそれをビルドしておきますっていう指定をすることができるので、えー、と一時その Docker イメージを え、ビルドするっていう、え、ステップをローカルマシンでやんなくても、え、Docker ファイルを、え、置いた GitHub の、え、ところになんかこう変更をプッシュすれば勝手にそのクラウド上で Docker イメージを作ってくれるっていう、ま、自動ビルド機能っていうのがあるので、そうすればま、コードはここで管理して、 えー、動く環境っていうのは、まあ、DockerHub が勝手に作ってくれるっていうので、まあ、理想かなと思います。で、まあ、Docker ファイルの中身っていうのもここで参照できるので、ああ、こういうふうに、えー、この環境は作られたんだなっていうのがわかると思います。はい。ただ、まあ、DockerHub 上で Docker イメージと Docker ファイルは見れるんですけど、やっぱりコードは GitHub にあるので、 ちょっとバラバラな感じはまだあります。3つ目は GitHub Actions と Docker Hub を使うっていうやり方です。GitHub Actions っていうのは、えー、まあ継続的インテグレーション、CI っていうものの技術で、えー、まあなんか GitHub に、なんかプッシュだったり、プルリクエストだったりっていうものが起きると、 それをトリガーとして、えっ、ー、と、こういう処理を し,、えー、としてくださいって書いた、その、やめでの通りに処理が実行されるっていうので、よく、えー、用途としては、なんかビルドをするとか、なんかパッケージングするとか、テストするとか、どっかにデプロイするとか、そういう処理を事前にその、GitHub 上でもなんか、準備しておいて、 え、プッシュだったり、プリクだったりすると、毎回それが走るっていうふうにしているものになります。で、えっ、ー、と、それは別に GitHub の標準の GitHub Actions じゃなくても、Travis、ま、CI、あ、だったり、サークル CI だったりなんかいろんな仕組みはあるんですけど、えー、まあ、無料で使えるし、えっ、ー、と、特に制限もなかったりするので、 GitHub Actions は今すごくおすすめです。で、えっ、ー、と、中身はこういうふうに YAML ファイルになってて、オ、ま、ン、あ、っていうのは、まあ、プッシュが入ると移行の処理が実行されますみたいなもので、えっ、ー、と、まあ、こういうふうに u b u n t ルだったり Mac だったり Windows だったりいろんな環境でこの処理を実行することができますし、えー、この、 アクションズチェックアウトマスターとか、なんかセットアップノードマスターとか、こういったものって、標準で用意されている、えー、と有志が作ったり、GitHub 側が公式に作ったアクションズってもので、一連の処理っていうのがすでに作られているので、まあ、そういったものを単にユーゼィズとかで指定するだけで勝手に実行してくれるっていうのがあって、えー、とすごく自分が書くコードが、 少なくて済むっていう利点があります。まあ、詳しくはあの GitHub のマーケットプレイスってところで、えー、GitHub Actions でどんなものがあるのかっていうのがわかるので、まあ、興味ある方はぜひここら辺を参照 し, してください。はい。で、この GitHub Actions を使って、えー、Docker Hub に、えー、プッシュするっていうことができます。 えー、その、あの、通り、その Docker Hub Build Push Action っていうのを、えー、GitHub が用意してあるので、ま、これを u s ーズで書いて、で、ここで、えー、Docker のユーザーネームとパスワードを指定します。で、えっ、ー、と、ま、要するに自分が本来、ローカルマシンで Docker Hub にプッシュするっていう作業を GitHub Actions にやらせるので、 その第三者がそういうことをやってもいいようにするために、まあ、ユーザーネームとかパスワードとかを事前におし、えー、伝えておかないといけないんですけど、まあ、ただし、ここに自分のユーザーネームとかパスワードとかを ベ, ベタ書きして、それをなんか GitHub に公開 し, してしまうと、まあ、それはセキュリティ的に大変まずいので、えっ、ー、とシークレットっていう機能があって、 えー、GitHub のそのレポジトリの設定のところで Secret っていうのを設定して、えー、この Docker ユーザーネームとか Docker パスワードみたいな名前で、えー、自分のユーザーネームとかパスワードを、えー、登録しておくと、こういう Secret. で参照することができるので、こ う, あのまあ、こういうふうに書きます。そうすると、えーと 自分がやらなくても GitHub Actions が勝手に Docker ファイルをビルドして Docker Hub にプッシュしてくれます。はい。で、それのもうちょっと発展系の話をしまして Docker Hub じゃなくて GHCR っていうところにその Docker イメージをプッシュすることができます。GHCR っていうのは GitHub Container Registry っていう もので、まあ、なんかドッカーのプルとかプッシュとかそういう操作は何もその指定しなければ、標準ではドッカーハブに対して行うんですけど、えー、もしここになんかクエイ .io すらっていうふうに打つと、ドッカーハブじゃなくてここの、えっ、ー、と、ドッカーのレポジトリに対して操作をしますし、ghcr.io って打つと、 このレジストリーに対して操作をします。で、これは GitHub が最近作った、まあ、Docker のイメージを集めている、まあ、レジストリーになります。結構新しくて2020年の9月から始まったものです。で、えっ、ー、と、公開レジストリーも非公開レジストリーもできるんですけど、まあ、公開レジストリーっあれば無制限に 利用可能になりますいくらでも使っていいっていうのでこの話はそもそも GitHub Packages っていうもっと大きいくりの中の一機能だったんですけど、えー、GitHub Packages っていうそ の, なんだそのレジストリーをあいやいやレポジトリをパッケージ化するっていう仕組みがあって で、パッケージする仕組みとして別にコンテナだけじゃなくて Ruby のパッケージにするとかなんかいろいろあるんですけど、その中でコンテナを使っているコンテナレジストリーっていうものが、えっ、ー、と、さらになんか進化して GHCR っていう名前になったみたいなんですけど。なんで、えっ、ー、と、その関係でまあ、昔の Docker レジストリーの話は、こういう、えっ、ー、と、URL になってるんですけど、最近は、 えっと dghr c って名前になったので、えっと、ちょっと url が変わったりしているっていうのが、まあ、注意が必要です。で、この g h c r を GitHub Actions 上で使うと、こんな感じになって、まあ、その yaml の中に Docker Push のコードを書いて、まあ、その時に ghr.io c すらって打つだけなんですけど、 で、えっと、そうすると、えぇ、ー、その、えっ、ー、と、ポジトリにあるドッカーファイルがビルドされて、この GitHub ユーザーネームの、えぇ、ー、イメージネームのレイテストってタグで、えぇ、ー、そのイメージが GSCR に登録されます。で、うまくこの GitHub a c t i o n が実行されると、この g i t トハブのページのこの右側のパッケージズってところに今1っていう数字が入って、新たにページができるようになります。で、そのページ見ていくと、まあ、こんな風に Docker, Crew, j c r IO、ユーザーネーム、イメージネーム、タグ名っていう風にして、まあ、こういう風にすると、このコードを、えー、落としてこれますっていうコードが。 ここに書かれていて、で、えっと、僕は工夫してこうやってるって感じなんですけど、まず、監修的にその最新のイメージはレイテストっていう名前にするんですけど、毎回レイテスト指定して登録しちゃうと、どんどんその内容が上書き保存されていっちゃうので、なんか過去に書いたコードとか全部消えちゃうん っていうのがあるので、こういうふうに、その、これは多分、えー、GitHub のコミット ID かなんか使ってるんですけど、まあなんか毎回違う名前で、その、どっかイメージを登録しておくっていうのが大事です。まあそれとはま別途、まあ、レッド、まあ、レイテ毎回毎回最新バージョンにはレイテストっていう名前をつけるっていうことをやってるので、ああっていうのはここですね。ちょっと どっかプッシュするときに、レイテストっていうタグでもプッシュしてるし、えこれは、えっと、多分と、GitHub のコミット ID、ハッシュ値みたいなのだと思うんですけど、それでもプッシュしてるから、ここで2つタグ名が当てがわれてるんですね。っていうのを毎回、え僕はやっています。はい。ってやると、 えっと、すごく、あの、自分はコードの更新だけ考えてればよくて、それのコードが動く環境っていうのはまあ GitHub Actions が勝手に作ってくれるので、いちいち DockerHub に対して d o c k e r プッシュとかそういう操作しなくても、クラウド上で勝手にやってくれるっていうのがまあ利点だと思います。はい。っていうので、4つほど紹介しましたけど、 最初は Docker ファイルの中にアドアドタグで自分が書いたコードを GitHub から落としてくるっていうやり方で、二つ目は、有料にはなりますけど、DockerHub の自動ビルド機能を使うっていう話で、三つ目は GitHub Actions で、えっ、ー、と、Actions の YAML のファイルの中で、えー、DockerHub にプッシュするっていうコードを書く。 まあ、それの CHC r 版バンティが4つ目ですね。で、まあ、メリット、デメリットあるとは思いますけど、まあ、一番お手軽なのは多分一番最初のやり方だと思うんですけど、まあ、えっ、ー、と、ソースコードは GitHub で、Docker ファイルは GitHub だけど、Docker イメージは DockerHub だったりして、こういろんな情報がこう、ちりじりになっちゃうっていうのがあんまり良くないかなっていう気がしていて、でお金を払えば、 この2番のやり方もできるので、い い, いとは思うんですが、えっ、ー、と、お金を払わなくても、3番、4番のやり方をすれば、えっ、ー、と、DockerHub とか JCR とかに Docker イメージを登録してくれて、えっ、ー、と、特にその、4つ目最後に説明したやつは、えっ、ー、と、パッケージっていうものにしてくれるので、GitHub パッケージっていうものにしてくれるので、えっ、ー、と、もうちょっと、なんか、ね、 かっこいい仕組みというか、っていうのがあるので、まあ、GitHub のそういう仕組みに乗っかると、えー、再現性のあるコードをユーザーに提供できるんじゃないかなと思います。はい、えー、以上になりますあ。何か質問とかあればどうぞ。山本です。料金が今無料になっているところで、そのうち有料に変わりそうな。 手法とかってありますかなんか、ドッカーのやつが有料になりそうだとか、今無料になってる項目の中で、そのうち有になりそうなやつってありますかうん、ちょっと未来のことはよくわかんないですね、うん。で、ただドッカーは今、ちょっとビジネスが不安定というか、あどうやって お金にしていくかってところでなんかいろいろ悩んでるみたいな感じがあって、えっ、ー、と、ドッカハブの自動ビルド機能は有料になってるし、ドッカハブも、えっ、ー、と、一日の、一日か な, なんか、プル数とかに制限があったりとか、えっ、ー、と、何カ月、3ヶ月ぐらい 使われてなかったイメージは削除するとかなんかそういうふうにして、えっと、どんどん使いづらい方向に持っていっているの で, で、それがお金を払えば解消されるっていうふうな感じなんですけど、ちょっとドッカはそんな感じなので、ドッカーハブに依存したところがあると、まあ、将来ちょっとお金を後で払わないといけなくなってくるみたいな事態になるかもしれないですね。 分かりましたありがとうございます。はいまあ、と GHCR とかはそれに対して安定なのかとかよくわかんないですけど、まあ、今のところの量で使えてはいます。はい。あ, あはい。福島さんどうぞ。どうもご無沙汰してす。らいます。ちょっと聞き逃しちゃったかもしれないですけど、このまとめの最後の1から4で、つゆ崎さんおすすめとかなんか使われてるのってどれになるんですかあ 日常的に使ってる気な日常的に、えー、いや僕もちょっと調べて最近こういうやり方があるんだっていうの知ったっていう話なのでまだ日常的には使ってなくてなるほどただまあ一番<笑>えとまあ学習コストはちょっと高いとは思うんですけど一回書いてしまうと GitHub アクションズはすごい楽なので まあ、4番でやっていきたいなっていう感じですね。ありがとうございます。はいまあ、別にあの、GitHub Actions と関係なく、その、どっかのイメージの登録先として、普通に JCR っというのは、あの、無料で使えるところなので、GitHub のアカウントを持っていれば、えー、多分自由にプルとかプッシュとかできるんで、JCR GHCR… まあまあ、なんか今回のその、えー、GitHub Actions とか関係なく、まあこれ単体ですごく、あの便利なサービスだと思うので、ぜひ皆さん使ってみてください。